みなさん、おはよう ご, うございます。山本真央です。ちえです。レンブラントゴルフクラブ御殿場さんに来ています。そう、ユーエスを受けようかなって思って、いろいろこう見てたら。ここのゴルフ場さんが、こうあったので、うん。今日はちえちゃんも、せっかく機会に、付き添いで来てくれたので、いろいろ教えてもらいながら、待っていこうかなって思ってます。レッツ、どう。<笑> れから上げはい怖いなきゃ左から来てなくないうんちょっと前だけど、でもないそう八、はいね、番アイアンで行きます右嫌だなえ、めっちゃいいじゃん め っ, いいめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいいいけいけいけ、うん、完璧、うん、ナイス完璧ですありがとうございますあのギリギリよく狙ってる、うん、えっ宮崎知恵バーディーパ ッ, ーーパ ッ, ーーパッめっちゃ切れるんよそっからよくない<音> スすで<笑>自分で実況するタイプめっち ゃ, めっちゃ切れそうめっちゃむずいここ違いいいいいいいよ入いい入る入る惜しいめっちゃいいタッチも。 ありがとうございます。あ、難しいな。パット怖い、結構。じゃ、じゃ、パター変えたって言ったんですけど。はい。調子いい感じですか。今日いい感じですね。なんか、真っ直ぐ玉が出る感じがします。うん、今日使ってるのは、これです。うん、前田までも、ね、お気遣い。前だまあ、今日初。あ, あ、そうそう。こっちもいいんですけどね。 形状れなんですねマレットからピン型にそううちょっとこれが今入んない時期があって最近重いグリーンが飾り得意じゃなくで今日重いグリーンなんでこれうんこっちの方が前に出る感じ重いグリーンはこっちでいいと、まあ、早いグリーンはこっちでいいと思うんですけどこっちの方が前に転がる感じがするのでうんこれがいいかな重いグリーンちょっと結構短くしたんですよ 長さをね、はいうん、安心感があるっていうのがあります。あとはグリップがなんかこれ今年の色らしくて。今年の新作らしいんですけど、可愛い。うんうんうん。からテンションが上がって、なんか入る気がします。なんかパターって、そういうのありますよね。入りそうって思ったら入るの。うんうんうんうんうん。そう、長さっていうのは自分で決めた短い方がいいですみたいな感じで。が長かったんで、こうやって構えてみて。 ここで切ってくださいいいいいはいはいはいはい、だから何インチかはちょっと自分では分かんない確かにね自分がいいと思った長さのとこで切ってもらった、うん、結構短いこの形がさ前と違うのはちょっと今回はいつもと違う形状にしようかなみたいな感じでなんかパターが入んないのを見かねた先の会長からいただきましたあーなるほどね会長もともと使ってたやつなんですけど<笑> 打ってみたら結構良かったんでこのまま使ってみようと思って自分にようにセッティングしましたこうやってテーラーメイドですねはい初めてかもしれないテーラーメイドのボタン使 う, うートラスっていうなんか人気ですよねそう人気なシリーズでしかもアイアンも変えたんですよねさっきああさっきちょっと言ってたよねアイアンも変えたんですよなんかクールな感じにしました、うん、なんかコントロールがしやすい 前のは結構簡単なやんだけどコントロールはしやすいけど今回はちょっとコントロールしやすいアイアンに変えました。で次はユテリキを変えたいんですけど、そうユテリキを変えたいんですね。はい。ありがとうございます。お、内緒。めっちゃいいところじゃない？ よいしょしちょっともうちょっとさ、ドライバーってさ右移動してもいいよね二移いいじゃん、こっちの方がいいね、うん、右移動しても、うん、確かにうん、大丈夫カート道から近くていいね 例えば、一、二、え、二。うん、二 い, い, いかな、一番アイアンでね。二つ。短そうって思うなら、ちょっと長いんでいだけど、や風結構上げてるよね。ね。一、ね、番アイアン、百十四ヤード。中でか。 はいしいです。 うん。<し> ナイスでもいっか。スンバイスンバイ インパクト時が撮れたありがとう<笑><すごい笑><あれ><笑>かっこいいやく<笑>ってガッチいね、まーちゃん今前半もう終わるんですけど、はい、後半は、はい、まあちょっとさっきも少し話 し, あ話してて、はい、まぁ、あ、せっかくだからモテ講座みたいな、はい、動画モテたいからそ う, そう、ね、教えていただきたいなと思って任せてください、はい、二人、上手いじゃないですか、寸劇が魔王とチえコ。魔王とチえ コ, <笑>コ。いろいろ 教えていただけたらと思います。はい、そう。まああのそのモテモテるやつもそうだし、はい、まあマナーとかそういうのもせっかくだから取れたらいいなと思うんで。はいはい、ビシバシ行 き,、ね、行きますね。はい。お願いします。まあとりあえずじゃあこのホールは。はい。いお願いします。<笑>最初<は>。<笑>それでは五番ウト。百七十五ヤード。 ですよっあー短いも あ、う、れ、ん、嬉しい。あと間違えた。イーグルならず。本当グリーン、ね。全部のグリー ン, リーンすごい、ね。結構下ってるよね。ん。うん 強気いい、うんうん、にいけば い, い、ね、る。 ありがとうございます終了ありがと う, がとう終了しましたお疲れ様ですキワノエライン行きましたキワですね<笑><笑>でもコースこれで覚えたもんね、うん、グリーンがこんな感じ傾斜がすごい強いけど、うん、距離はささ行ってないけどさ狭いところがそうん、多かったよね しかも AS と OB、そもそも僕が住まいとことか。